<笑><笑>つまとくー<笑>はい。ということで、今日もですね、つまとくーシリーズ、家でやっていくるんですけれども、今日はね、ちょっと切り下さいよ、タバコ。はい。なんと、案件です。 しかもおせちやだー、おせち。やったーおせちおせち超好きだもんね。そう。おせち。せち<笑>まあ、ああの、俺、人生でさ、おせち、11月に食うの初めてなんだけど。まあ、そうだよで、今回、いただいたおせちがなんか、これ、なんか、えっ、ー、と、おせちです。ちょっとね、これ案件だから、品物とか、間違って紹介したらダメだからね。カンペを見ながらね、紹介していこうかなと思うけど、とりあえずじゃあ、あげていきますか。 こんな感じでございますね。ちょっと1の10か、これ。はい。うあれ、めっちゃ栗きんとん好きなんや、これ。2段目いくよ。はい。はい、2段目。お、エビ。おせちを久々に見たら、こんなうまそうな匂いするっけちょっといきます、3段目。はい、うおー出ましたね。 地味にこの新情カニ心情うまそうなんだけど。うん。ねねうん、でちょっともう一個サムネ用にあげていきます。こんな感じ、とりあえず。はい。はい。はい、ってことで。 今こんな感じで、今回はおじを2つね、お願いしたんだけど、めちゃくちゃ豪華よ。お正月でもこんなの見れないからね。ねとりあえず今日は、前回と違って、まあおせちだから、まあ、白いご飯って感じじゃないよね。うん、そうね。酒、酒と、ね。酒とって感じだからまあこんな感じでね。今日も用意してあります。今日もビールでいいフビールで、最初ビー ル, 最ビール。最初ビールで。どうせ紹介する前にも飲んじゃう。ちょっと一回飲みたいね。一回飲みたい。ちょっと今水分立ちしたから。 いい。ちょっとひとまず乾杯しましょう。はい。はい。お疲れ。疲れ何もしてないけど。おおききあーうまい。今日も喉がうなってますね。今日も漫画みたいって言われるな、<笑>喉が。<笑>一旦いただきます、しますか。はい。はい。いただきます。いただきます。はい。とりあえず、やっぱ一の十から。あ、そうね。ビッくべ。なんか食いたいのある久々の大好きの。 あの、おじいや、でも全部食べたいから端の方から結構順番に攻めたい人なんじゃない攻めたい、うん、じゃあもう最初食っていいよじゃあ、かまぼこからかまぼこ<笑><笑>ょ<っ> と, <笑>とりあえずかまぼこそう、ちゃんと一切れで、二食にはいはいはいいただきますはいうんあの、お正月にる、例え あ, あの、プリッとしたいいかもあ<笑>なるほどね<笑>、うん、ちょっと高めの、うん 俺も食べちゃうこれ。ああ、うん。うま、これ酒ですな。酒ですよ。酒ですな。これは。これさ、うん、今一個切れてたんだけど、うん、これ全部紹介したら今日撮影さ四時間ぐらいかな。<笑>そうなんだよね。まあいろいろハトって言おうか。うん。うん おすすめとかあったらそれ出したいけどね。おすすめ。別に な, んかないよね。カンに書いて、もう全部がおすすめですね、ことじゃないの。こんなのは。ちょっと、間違ってたわ。え一個間違ってた。うん、食べる順番こっちが一の重だった。<笑><笑>あの、大きいのが入ってるのが一の重だっ た, わ下からだったら、ね。下から、 ちょっとね、これ案件だから、品物とか、間違って紹介したらダメだからね。今の食ったの三の重だったわ。こいつ、額がないの。額がないとがバレるね。<笑>おせちすげえ好きとか言うなら。二<笑>人して全然知らん。<笑><笑><笑>まあまあ、好きなように食べるのが一番いいでしょ。ちょっとみんな間違わないように、こっちが一の重、二の重、三の重ね。とりじゃあ、一食べるあ、そうだね。なんか一食いたいのある ね、うん、おせちに入ってる魚が好きなんだよねああ魚わかる魚が好きなんだめっちゃわかる魚を食べたい止めな止めなじゃあこの辺のとかちょっと、ね、いかなーうまそ、あ、ういいですねわかるそれ<笑>そういうのわかるすげえわかるどれもあの痛風だけど風のことか言っていいああいいんじゃない今日は今日はいいかな 残って一口で一本いくもんじゃないよね。あー、いかないね。うん、<笑>いや、うまいね。うん。どう、魚。うんうんうん、魚のうまい。うまい。うん。え、次行こうか。はい。なんか、えっ、ー、と、新庄もみたいな、カ蟹新庄みたいな。カニ蟹詰新庄。これはそのまま、お醤油つけた方がいいんかな。そのままじゃない、味ついてると思うよ。してるから、うん、いただきます。 綺麗にああいてるうん、うん、このまんまでもまっうんなんか好きなのいっちゃってくださいよもう1から2から3からあっ卵焼 き, んあ卵焼き卵ははあ、いこれいると思って見えなかったけど<笑>これ ど, どこまで切れ目あるよね切れ目あんのそれうんじゃあこういうのって切れ目の概念がないでしょう あ, あじゃあ1個こと ぶ, きぶった切ったらダメでしょこれなんてまあ、切っちゃうよねこれパンパンだね すんごいいよ。 白だし、うん、って感じ。美味しい。うん。じゃあ私二の十とかさ、酒飲みの宝庫じゃない？このたら焼きたらことか炙り。うんうんねうん、うまめ。たらこ。たらこめ。 その横のもうまうまそう。これなんだと思った。明太風味サラダだって。これこれ？これが明太風味サラダだって。明太風味サラダ。うん。なんだろうてて。初耳なんだけど。それ？明太風味サラダ。うん。ね、これテイクツイける？これ。テイクツーだけどテイクワンみたいにいける？これ。<笑><笑><笑><笑>ね、ちょっとカメラが追いつかないんだけど。<笑> も, 待ってもう一回やり直して。うん。 <笑>俺編集で1回目切ると思った多分残すよこれ<笑> 2回目でいく<笑><笑><笑>あっサクサクしてるそう<笑>初めてみたような、ん、食レポするね、うんうん、でもこう見るとうまそうなの多いなこれそろそろさ30分経ってるじゃないあも う, さもう早いね動画的にはさそろそろこのボイルロブスター行くべきじゃないうんうんうん、ね このど真ん中に鎮座してるこのロブスタ ー, ーでもさちょっとこれさどうやって食うのこれバーンじゃん バ, ン バ, ンバーバーバーじゃん痛い<笑><笑>痛いこれ結構えどうどうも同じ も, <笑> も, も多分違うって<笑><笑>痛 い, <笑>痛 い, <笑>痛い<笑> あ、はあ。あ、いけた、いけた。おぉ、い け, けた、い け, けた。おーあ、冷たい。<笑>めっちゃうまそう。<笑>うわ、でもめっちゃうまそうじゃないうまそう。俺めっちゃうまそうじゃないブリやろ。ブリ。ブリッってる。ブリッ言ってる。うまっ 半分ぐらいしか手つけてないけど、うん、こんだけ外れないおせち珍しいな、うんうんうん、やっぱ一回さ、うん、通販とかなんかで買ったやするとさ冷凍してるからだけど、うん、その分結構外れの品物になっちゃうのも多いじゃん、うんうん、ちょっと作ってた時はうまいんだろうけどう、ねうんうん、ちゃんと解凍してもこれうまいなうんこっちのこれを食べるこっちのお魚うんうんうんうんさんサ、ま あ、サンマか。へぇサンマのゆず煮だねうん。うん。うん。うまい。うん。ハム。ハムそれよ。うん。スモークチキン的な感じだと思うんだけど。どれ、えー、どっかの。ここ。待って、言う前にちゃんと確認をしよう。<笑>スモークチキンです。合ってます。はい。筋肉の味のですね。筋肉の味だねえ。こ、う、れ、ん、が今一番取るべき商品だね。うん じゃあ一口で、これ筋肉を。<笑>一口で全筋肉。うん、あーんうーわーどこ飲む日本酒も飲みたいな。日本酒行くじゃあ次これ飲む日本酒お正月といえば。お正月といえば、もらいもんだけどね。そう。うん、おば か, <笑>からもらった。れるおばからもらった。 今日今限定品じゃない大吟状限定品だからほんとだこれどんぐらい寝かした一年わかんないいや、製造年月日がね、2020年の12月だからね2年<笑> 2年<笑> 2 年, <笑> 2年<笑><おー><笑>色がちょっとうんちょっとはい飲みやすー飲みやすい飲みやすいよねなんだこれ 飲みやすっベロベロになるこれダメだねうわねあの日本酒飲み始めてから聞くねもう閉めたいもんもうちょっといろいろ食べもうちょっと食うもうちょっとさなんかザ・おせちっぽいのとかさじゃあ黒豆でしょ あ, あそう食べてないじゃん黒豆と栗きんとんでしょここら辺でしょこれはまあ黒豆はね やっぱ冷凍だけどさ、うん、ふっくらしてるよ解凍したのにふっくらしてる、うん、ちゃんとなあ美味しいこれこういうのとかも好きなんだよね南蛮漬けみたいなこれ南蛮漬けっぽくないうん、濃いねお魚ハモとかなんか南蛮漬けだけど南蛮漬けだと思うじゃん<笑>そこなんだそもそもそこ 今俺が食べたのは、糸よりエスカベッシュ。<笑>なんかビネガー系。うんうんうん。まあでも。オイルビネガー。まあ揚げてる感じだけど、うんうん、調理法で言ったら、マリネらしい よ,、うんうんうんうんよ。なるほどね。食い切らんな、これ。まあ、夜と明日。<笑>お正月みたいな3日間も<笑>閉める<笑><笑> じゃあ、もうそろそろ1時間超えてくるから、はい。お正月らしいもの食べて締めようか。はーい。もう十分した鳥れか。いいわ、お腹いっぱい。ははははは。酔っ払ってきたゆ。ゆっくり食べてるしね。お腹飲んでるねうん。とりあえず、栗きんとんを紹介したいのよ。あ、はあ、そうね。好きだから。しね、うん。真ん中の栗も食べてくださいよ。いや、ほら、どうべ。どうべって何ほら、どう、べ<笑><笑> 食べどう だ, ねどうだね<笑><笑>どうおいしそういい、えーえー、おいしそうおいしそううんうまということで今おせち食ってきたけどどうおせちおいしかったー久しぶりに い, いいよねってか久々のおせちが 当たりだと嬉しいよね。うん、<笑>正直、正直当たり外れあるじゃない。うん、めちゃくちゃ当たりだったから、もういいなと思ったんだけど。このおせちなんですけど、楽天で買えるおせちでして、でですね、あの僕の概要欄の方に販売ページの方は載せておきますので、このおせちね、だいぶリーズナブルだし、いわゆるなんか有名どころのデパートみたいな、うん、高いやつに比べたら全然安いから、うんまあ、気になる方はね、あの概要欄から、 このね、おせち買ってください。まあ、楽天だから、なんか12月中にセールもあるっぽいし。ああポイント、運んばい。ポイント運搬 ば,、ね、ばいのやつね。あまあ、そのタイミングで買ってもらって、そこでも、正月間に合うみたいだから。まあ買っていただけたらなと、思います。今日は、案件だけど、 マジで1ミリも忖度なしに飲んで食べてたね。そうね。あ, ねあの、<笑>動画だからどうとか、そういうことはなしに、あの、シンプルにね、えっ、ー、と、荒井家の意見として、このおせちはこんぐらいの美味しさだったよっていうところをね、うんえー、今日の動画で見てもらえたらなと思います。<笑>っていうことで、終わりはい。はい<笑><笑>